こんににちは。字幕に字幕幕ついいいてろろ話すすで今回は音楽ものでプリンスの1985年のシラキュースでのライブですシラキュースはニューヨーク州にあり人口は15万人前後都市圏全体でも66万人ほどマンハッタンの北西4 0 0キロほどのところにある都市です85年当時は バブル期の日本とは逆で景気がいいとは言えない時期だったと思いますとはいえこのライブは会場内しか撮っていないのでそういった空気は感じられませんがさてこのライブの字幕翻訳をしたわけですが NHK の BS で2023年2月26日に初放送されました洋楽クラブという枠ですがこれは時々再放送もあるので かかりままませせんん。が、ま、たいずれれれ見られるかもしれませんということで字幕の話ですこの2時間弱のライブにつけた字幕は170枚ほどでした番組としては歌詞は翻訳せず英語の字幕を入れていてプリンスが話す部分いわゆる MC や歌っている間で客席に呼びかける声を訳して字幕にしますこのの番組独特の構成で、 純粋に音楽を楽をしし、むのもいいし曲の意味を知りたい人にも分かりやすいという配慮がいいと思います字幕ですがこのプリンスのライブは苦労しましたというのがプリンスのしゃべりはアルバム「1999」と「パープルレイン」から取っている言葉というかセリフが多くそれらはアルバムに収録されている言葉です 歌詞ではないけれど曲の一部という扱いになりそれは翻訳せずに英語の字幕を出すことになりますここで問題が発生しますこの曲の一部だった言葉が他の曲の前後で使われたりするのです一つのステージ全体がドラマではないですが芝居がかった展開を見せる構成でアルバムに入っていた言葉が他の曲とつながっているという状態です このステージでのドラマというか芝居に意味があるのでその使われ方をしている場合には翻訳しないと話がつながらなくなるので訳します。ということで当時からのファンの人には聞き慣れたフレーズに日本語字幕があったり翻訳せず英語の字幕が出たりある意味で不統一になっているのです。この取捨選択が細かくて案外苦労しました。 補足ですがこのライブは最近ソフト化もされているのですがそのソフトには字幕が入っていないようでプリンスのファンでそれを買った人もこの放送を録画して保存すると言っていましたさらに補足ですがこのライブは1985年当時 VHS で日本でも発売されていて私はその頃ビデオレンタル店でアルバイトをしていて貸し出しもしていたのを覚えていますが この VHS のソフトも確か字幕は入っていませんでした。それから最後の最後、エンドクレジットが流れ終わるところに、プリンスの言葉がテロップで出ます。All thanks to God, may you live to see the dawn というものですが、すべては神のおぼしめし、夜明けを見られるようにと訳しました。 このフレーズはプリンスにとって意味があるからこそ最後に出てくるわけで幸い過去に意味を語っていたので彼の思いを字幕にも込めたつもりですプリンスは敬験なクリスチャンだったのでしょうこのライブもキリスト教的なモチーフを感じる部分がいろいろありましたエンドクレジットもロールアップを垂直ではなくエスカレーターが上がるように左上に上がっていきますが それすらもキリスト教的ななモチーフがあるのではないかと感じましたそれからバンドメンバーのエリック・リーズに「ジャーマニー」と叫ぶ部分がありますこれはおそらくこの時のツアーでキャンセルになったドイツ公演用のソロのアレンジをやれという意味のキーワードではないかと思いましたが2秒弱しか字幕として表示できないので「ドイツ」ではなく エエリリリッックク・の呼びかけととししして、エリックリーズとしました。「再放送があったらこうした苦労を思い出さずに楽しんでください」と言われてもこれを聞いてしまったら気になるかもしれませんが。